逃そうなーごめんねとどめさすの遅れちゃって。 俺が一番分かってるんだ。俺じゃ B 級で強しない。ここで俺はお前に立ち向かわなくちゃいけないんだ。自転車のお兄ちゃん、頑張れ！聞こえてるのよ。でもさっき殴られたように見えたわ。見間違いだろ。 急いで装備を整えてきたんだがなここには配達員が来れないのでドローンが配達してくれてます一発で仕留めちまったぞワンパンだよワンパンそこにいる C 級ヒーローが一発で倒しちゃったんだぜやっぱヒーローがなんなるかおいお前いい加減にしろよ他のヒーローって結局何もヒーローらしい活躍してたねお前らちゃんと噂まいとけよ 最後に怪人し留めたのは俺だからな死なれたら困るんだよ俺が利用できなくなるだろう埼玉先生本当にそれでいいんです感謝されてるどこかで助けられた誰かですねきっと君読んでないのいろんな規約とかルールが記載されてるんだけど B 級に上がるか 順位はまた最下位になってしまうが身体能力は体力試験の総合最高記録という折り紙過酷な世界に身を移してしまったことに社会的影響といえば今回昇格を希望するヒーローはやけに時間かかっちまったなま俺も暇してたけどこれは昇格祝いだ<笑>ああお前あん時の今日は君を探していた の時を待ちわびたぞ人間ども。こちらも予定航路飛行中まもなくポイントに到着します何者だお前はもしもし何人を顎で使ってる。何様よだが我らを滅ぼしたければ隕石でも持ってくる以外に俺も遠慮します 俺が求めるのは護身術ではなく絶対的な破壊力実力派の弟子たちを全て再起不能にしてしまったせいで流水の動きで相手を翻弄し激流のごとき一撃を持って巨石をも粉砕するヒーロー協会のものですこの度 SQ ヒーローに非常招集がかけられましたおおシルバーファング久しぶりじゃなアトミック侍お前がここまで上がってきた時は改めて挨拶をしてとお近づきになりたいとか浅い考えでここに来たんでしょう不愉快 消えてみんなが俺の肉体を見ている見ている、うん、知らないわよこっちは急に呼び戻されて2時間も待たされてこれ以上待っても拉致が開かないので緊急集会を始める逃げるのも勇気だ今なら辞退しても S 級に席だけは残してやるこっちは妹の大事なピアノの演奏会を抜け出してきたんだ半年先までの未来を占っていたところ気が動転したのか息が荒くなり預言者だよ大預言者 地震とか怪人の来るタイミングをピタリとは目を詰まらせながらも書き残してくださったこの小さなメモこの危機を認識できないようでは所詮お子様と言わざるを得ないぞ大災害や竜レベルの怪人が襲来するよりもやばいことが、うん、この建物が攻撃されてるそんな僕のヒーローとやらを殲滅すれば地上はわしらこの天空王に守る役目 分かりません外部との連絡が全て断たれましたまだ生き残りがいるじゃねえか船殺し損ねた殺す一瞬で栄士がこの町が破壊されたとりあえず外に出て確認してみなきゃ予言のやつかどうか判断できない強いな早く早く殺そういいと こ, こんなところでこいつは俺が殺しとくから他を任せる分かったっ 我々の進行に抵抗してみる俺が話すそれから M システムのバイタルモニター範囲を A 氏全域に拡大しキングさん SQ でもトップの実力だと言われているあなたの意見が聞きたいな何よそれなすさけないわねあんたそれでも最強の男なのお落ち着くんだジェノス君気持ちはわかるが彼女を怒らせると殺されるよくぞここまで来たら侵入者だがここまでまだ生きてたらだけど バカな最上位戦闘員のグロリバースまでやられただと侵入してわずか4分で船の損傷率は 23% グロリバースとメルザルガルドの最上位参戦士でご覧ください A 士に通じる幹線道路は全て封鎖されあるいは非常に高度な文明を隠し持っていた未知の生命体はあ、ははあ、は はあ、そいつの打撃を体で受けてはいけません俺の腕が一瞬で消し飛ぶほどの威力ですすが。なめてんじゃねえぞおい開けろよお客さんだぞお前俺を信用してねえのか俺に切れないものはねえんだって お前を苦戦させるほどの生命体が地上にもいるのかでは俺が砲撃所に伝えておく集中砲火に巻き込まれて死ぬなよおらもう一丁おらよしキるまで切りまくればいいってことだこんなところで死ぬとはさモなナグマ全戦力を上げお前を殺すなんだこれ あ, あ、待て ちょっとまま待て待てそっちはまずい我々の船に随分なめたまねをしてくれたなゲルガンシップ様まもなく砲撃態勢が整いますがいかがいたしますかスーあのな小石飛ばすだけなんて超能力の無駄遣いだぜ よしとゲリュガンシップ様から返事ないけどまあ、いっかじゃあポチッとなドイツもこいつも私がいないとダメねザコ一匹に手間取るお帰りお家ちかいた一撃で即死だ何を手こずることがあったのか 俺は暗黒盗賊団ダークマターの頭目でありよくも英丸子丸ごとぶっ壊してくれたな俺は退屈という名の苦痛を味わう羽目になったあの予言は一時的に俺を遠ざけるためのデマだったと思っているようだが<音><音> そ, そこにいいブロックがあるのよ だからどっか行ってて打ち返せ放題が破壊されてるんだよマジかおやま。その前にジェノス君ちょっといいか言っておきたいことがそのうちわかるただ今はヤツに近づかない方がいいマっとるわ貴様生きてたおいこれだけ何度も見ていればシャルでも容量をつかめるわやれやれたまには全身運動せんといかんの何してんだ急げああ 分かったさすがに強いなこのボロスと互角に戦えるものは中でも俺は自然治癒力も身体機能も潜在エネルギーもずば抜けてるいやまだだ 決着を早めたい戦闘にのみ使う切り札全てをぶつけたくなったっっっ王政方向俺は敗れたのまだ意識あんのかまるで歯が立たなかった戦いにすら。 こいつヤバいんじゃねえかお い, いえい肩をかわすぞ大丈夫です匠、うん、落ちた近くの町でドラマの撮影をしていたのさ間に合わなかったくせに偉そうにほざくんじゃねえぞだからどうしたそういえばメディアが許してくれるとでも思ってるのかメタルナイト集会があったのに今さら来たのか<笑>俺たち殺されるのか うまく騙して見逃してもらおうぜ検定試験以来か進化用の剣といい今回といいおおジェノス終わったから帰ろうぜ敵の対象は片付けたんですかジェノス次はあんたの番よ B 級予算かつまああ、人気になるとこんなの出るんだなビール様の登場だお前なだけ一撃だぞサインくださいキングキングキング やはりあれはキングのようです誰 S 級集会にも来ていたヒーローです様子を見ましょうキングさんが戦闘態勢に入った時に鳴る音だよこの時でここで10分待つ1分遅れるごとに10人殺す怖え怖えよ俺は強くなんてない積極的に否定しなかった俺も悪いけどまさかこミをうことに ごめんごめんよーこのくらい毒力で倒せるようになドキドキシスターズシリーズはやっぱりオープニングが凝ってるなええー、っとえ何この人何でいるの窓が開いてたもんこのゲームもアクションかと思ったらなんだこれ恋愛ゲームだったのかよ間違えて買っちゃったようわ、んうんうん 一応格ゲーならいくつかの大会で優勝してるけど優勝もしかして強くなりすぎて戦うことが嫌になったのか驚いた災害の方からお前のところにやってただ目標はキングのみ貴様などにかまっている暇はない虎釈が追着で光が 落ち着け怪人はやっつけたぞひどい怪我こんな怪我大したことね<笑>今日は大金星まあ俺は関係ないし説教するつもりはねえけどなかなか決める度胸がだったら強くなればいいんじゃね俺はもっと強くなりたいわかったやってみよう最近はヒーロー活動に専念しとるようじゃが ヒーローになり死を経ても像がなくなることはないか君たちのような裏社会の住人が我々の呼びかけに応じてくれたことにまずは感謝<笑><笑>高額賞金首に一流の殺し屋脱獄犯あいにくだが関係のない話は後にしてもらえるかな大事な話だ予言では半年以内に過去最大の危機が訪れることが示されており会社がヒーロー協会本部施設に入るいい機会だったが<笑> まずはは居場所を探すわよ、はい引き捨てならないな殺しの数ならおめえより多いんだぜここにいる奴らが束になっても俺は絶対に殺せない喜んでヒーローはいつも遅れてやってくるが怪人はいつも先手理由もなく突発的に現れるもの二度と生意気な態度ができぬよう体に教え込んでやりますよろしい 新パーツの性能テストにもなるしな出てこい排除されるのはお前だ金魚の糞野郎私は地獄の吹雪といえばわかるかしらあなたヒーロー業界にも色々な派閥があるって知ってるそうすれば B 級上位のポジションを守ってあげるわもうはあ断るに決まってんだろうヒーローに上下関係なんてあってたまるか 肉は裂け骨は砕け一瞬にして心が折れる残酷なアラン派閥新人狩りランキング関係ねえじゃねえか今一瞬ソニックが見えたんだけど二人で何やってんだよあなた S 級とつながりがあるのこんなもの百発食らおうが損傷は受けない一発も当てれんくせに強がるなお前みたいなのろまに俺が消せるか その程度の実力でまだ俺と戦う気かナチンガンブローよけ何な却乗法最大出力 !1 殺マジシリマジ反復よこと私は一番になれなかった頭脳体力 容量のよだから B 級1位になった時に思ったの私はこの位置のまま A 級ランキング1位の男イケメン仮面甘いマスクはでも俺は吹雪の手下になるつもりはないぞ少し強いからなんで S 級が B 級なんかと楽しそうに先生は誰とも組まないバングの様子がおかしい 急に実戦稽古だって俺をボコボコなんだ何も聞いてなかったのかバングの元弟子画ロ別にあのじいさんとそんなに親しいわけじゃねえからないつまでも足でまといじゃいられないバング先生のためにもこの俺が画廊を俺が完全な怪人になるための糧とな S Q。エースキュー<笑>大物が連れたさすがマスターこれであのよ郎 可愛い弟のために全てを捨てて駆けつけてくれるマスターのタックルを受けて立ち上がった時はビビったけどよこ<笑>りゃすぐ終わりそうだヒーロー様に手を出す方が悪いんだろ邪魔すんな<笑>我々の怖さを教えてやるんだここで消えてなくなるおっと使っちまったジャスティスクラ<笑>この野郎この人数の相手に勝てると思ってんのか そこまでだガロー道場の面おしめ !S 級でも倒せなかったのか一緒にいた射程ヒーローたちも無面ライダーを僕俺だって少しは武の心得がある相手の拳がこう来たらよかったな生きててバナナやるよ彼は人間だったよあの人なんか急に会話に入ってきたんだけど誰か知ってるほらでその話詳しく聞かせてくれ今度その場所に案内してくれよ、はい、いいよ おじさんもヒーロー好きなんだね趣味悪いよおじさんいいなあ俺もこの本に載りてえもんだガキは早く帰れ俺の攻撃が強い武術家と試合がしたいちょっと興味湧いてさなんかツテとかないなんなら道場の雑巾がきからまあツテがないんじゃ諦めるかちょちょっと待ったチャランコ棄権するのかまあこの怪我だし賞金300万って書いてあるいいぜ暴れん坊近くに駐車場がある そこでやろうサクッとしとめか飲み直し今の一発で俺をしとめきれなかったてめえの負けだ残念だが弾はまだまだ店にいないものだから私と飲む約束を忘れたかと思いました<笑>こんなことがいつまでも続けられるわけがない<笑> 俺はまだまだ強 い, いつもお店に来てくれるのはもちろん平和のためえー、どうしようかな本当の本当に俺にも会わせてくれ帰りゆく誰にも負けない最強の怪人になってやるやつのターゲットはヒーローだけじゃなく教会全体ということか 今まさに戦っている最中だからだどうしてもうちの子が庶民飯を食べてみたいというのでな会計する時にいるんだよ皿を戻した方が行儀がいいだ電話かね妹からだちょっと席外すからここにいてくれよしまったガロカかパパーマジで強いやつが来ててもおかしくないなシードか ってことはこの爆ンってやつが強いのかなお前俺のこと苦手だったもんな理由は二つある一つはこのスーパーファイトが本名以外の登録と被り物は現金になったわけだがだからおじさんじゃねえってのつかその本貸せよお前はサボってたから知らんだろうがそれにしても道場でひときわ弱かったお前がスーパーファイトとはなそしたら今頃バング先生の一番弟子はこの俺 苦虫だったんだ逃げ出したやつがいつまでも先輩面すんなってことだ<笑>すごいねパパあっという間にあつけた<笑>、えー、よし記念撮影した<笑>実際俺もそうだった虫はしぶとい な, <笑><笑>なんだこの匂い<笑>どんな時でも何があっても立ち上がるだから 埼玉くんは心配いらないよ SQ12 か旧市にある番犬広場の見張り台にいつも座ってて じゃ忙しいんだ。絡んでくんなら、その浮かれた能天。